はいどうも6代目です今ですねイベントに向けまして久しぶりほんと3年ぶりぐらいに当店の工業用ミシンを使って小物を作っております今作ってるのがこちら畳べりでできたカード入れです名刺などを入れて使えるようになっておりますこちらポルカという畳べりこんなやつもありますえー、めんどくさいんでえー、反対になっておます こんなんありますフェイスブック上に載せたところこいつが意外と人気でした、えー、このカード入れですね、えー、袋から出したやつこんなやつですが、えー、この稲瀬サメ肌、えー、実は後ろにもポケットがありまして手前こっちが正面ですね正面はボタンでこっちにもポケットがもちろんあります、えー、実は6代目ミシンを扱うのが意外と得意です 畳ベリー、バックこんなも作れます最近全然やってませんけどなんとかイベントに向けまして準備を着々と進めようと思いますあんまり時間がないので大変ですそれでは6体目でした